見てくださいよこれ、朝3時に気温0度の中水研ぎしてたら、水が凍りついた、汚れじゃないんですよね。指の温度でわずかに溶ける。というわけでこの日のうちにクリアまで拭き終わるため、かなり早朝からペーパーがけを行ってます。作業効率化のために回転工具を使ったのはいいんですが、何箇所かきが出ちゃったんですよね。この垂れたところは、ほとんど気にならなくなりました。でもここがな、リアのフェンダーのラインも、やってしまいました。 というかなんかくつくつしてるのよ。ここまでいってしまうと、もうプラサフを吹くところからやり直さなきゃですね。でもそんなことやってられないので、缶スプレーで一部分だけ、かな。 思ってた以上にダメージ箇所が多いですね。もう全体にペーパーをかけて、取れる限りのプツプツゴミを取り除いていきます。リアエンドも作業スペースが取れなくて、近場で拭いてたら全般的に垂れてました。ホコリの付着もひどくて、粉にまみれた手で伸ばすと、浮かび上がってきますね。エアコンプレッサーの騒音を出せる朝の8時頃からは、これらの反省を踏まえて進めます。色合いとしては悪くないんだがな。さすがに全体を、カラーベースから拭き直しだな。はい、左ウィンドウのマスキング をやり直しましたというのもですね、固まった塗料がパラパラ剥がれ落ちてきて、このままじゃ台無しになると思ったからです。これが無限に出てくるんですよ、それもガンの配圧で。そんなの死ぬでしょ。 反省をしているので、掃除機も空気清浄機も持ち出して、水も巻いて塗っていきます。安いせにパワー強くて、大変いい感じです。紙パック製ではあるんですが、私掃除機ほとんど使わないので、無視できるコストでガンガン吸えて最高。なお定期的にバリカンで買っている髪の毛でパンパンで、フィルターは詰まりかけてました。雑だよなぁ。時は進みまして、土用も作って脱脂も済ませまして、水も巻きました。 カラーベースから塗っていくのですが、なんかガンの調子が悪いのか、塗料がブチブチ出ちゃったんですよね。塗料の塗りもよろしくなくて、最初の数回は、これどうなるんだと思っておりました。こんな感じにさ、表面が馴染まないんだよ。少しずつ重ねてみるしかないか。これが多分、カラーベースの塗り終わりですね。 結局5回くらい塗り重ね、とてもいい感じになりました。ミスってたところも、あまり気にならなくなったと思います。この部分を失敗したと、知っている人が見ればわかる程度だな。ここのタレは、もう少し削ってよかったかもね。怪我してるみたい。このままカラークリアも塗っていくのですが、動画で見てて。 違いがわかるかなーいや多分録画データ間違えたわ。このボンネットが村っぽくなってるのが多分カラークリア1度目だ。クリアの初回は、塗料はパラパラ乗せる程度と相場が決まっているのでね、ミラーも美しく仕上がってきました。カーボンラッピングするつもりだったんだけど、この色合いならそのままでいいかも。というわけでやっとです。やっとクリア塗装に行けます。 買ってきたベロとやらをちゃんと使って、垂らさないように、配合割合については、クリア100に対して、硬化剤とシンナーが、それぞれ約20ずつ、飛び石でバチバチになる可能性があったため、かなり厚めに塗っておこうと思ったし、ミスをなくすため、クリアベースは1000入れます。今思い返せば、レッドメモリーさんみたいに、アレンジでメタリックでも混ぜればよかったかも。もろもろの失敗を踏まえて、割り箸で混ぜる手つきも、 上下方向の角板を意識したものに癌の掃除はいちいちやってないけどまあいっか。 こうやって適当に噴射しておけば、赤いのも勝手に吹かれることでしょう。艶を出しながら繋げていくように、ゆっくりガンを動かしていくのを見たことがあるんだけど、私は手早く行きます。噴射先が移動しないまま、連続で噴射されているとき、その先が問答無用で垂れる。こうなんだろうなと予想したため、初回くらいは適当に。暴れるホースの扱いも、ほどほどに気を使うようになりました。 バンパーは悪くないツヤが出始めてますが、君は新透明の飛び石に耐えられるのかクリアは厚く塗る。これは決定事項だ。何回つにも増して、空間内のミストがひどいです。マスクの防毒フィルターも詰まってきたのか、何回用に息が苦しい。これが2回目だと思うのですが、塗料を絞っているからかあまり気味で、体感3回分くらい残ってる。はい、クリア塗り終わりました。朝8時開始からの、今19時半。 長くしんどい一日だったぜ。なんかプリウスのレッドとは見るからに色合いが違って、この塗料が補修に使えるのかよという気持ちですが、完全効果を待ちましょう。誰が隠し切れてないし、ゴミも付着しまくってるだろうけど、総合的には満足です。はぁ、あ、指の汚れがひどいことになりましたね。 次からは塗料の調合時くらいは手袋つけましょう編集中に2年間くらいずっと気になってたすき家のフリスビー牛丼を食ってますこれで700円なら回転寿司の軍艦でよくねとは思いますがマグロの味わいも誰も種類豊富で見かけの割に飽きのこない味でしたちなみに日本海のガチャガチャのアクリルスタンドはフィギュアの台座に置いてあります机をでかくしても 人がダメなら置物が増えるだけだ。完全硬化も終わりましたが、なんか表面がザラザラですね。ツヤツヤって感じがない。マスキングを中途半端に剥がしちゃったけど、どうせポリッシャー使うなら、もう最後でいいやと思いました。ドアを開けたところはこんな感じ。ピンク色の塗料の粉末が入り込んでるけど、指で撫でれば普通に落ちてくれますね。なんか車内外用にペンキ臭いんだけど、どうしてこうなってるんだ 部屋の端っこの方に置いておいたから大丈夫だろと思ってたら、ライトが塗料まみれ。これ再利用不可になっちゃったか、と思ったけど、指で普通に取れますわ。これ感触的には、小学生の頃に運動場に白線引くのに使ってた、あの例の白い粉の感じ。指がまた汚れるけど、洗えばすぐ落ちますよ。ペーパー旋盤から磨いていくのですが、今回はこの、ホームセンターで買ったやつを使います。どっちがヤスリ面なのか、わからないくらいツルツルです。 というわけでまず当てーを使って、表面がザラザラクツクツしてるのを磨き落としていきます。面積が大きいアデーの方が楽だわ。ランダムサンダーもあるんだけど、またプレスラインを削りすぎても嫌だし、手磨きで頑張ります。指で撫でて、ザラザラしてるところを重点的に進めるよ。わかってはいたんだけど、やはり表面へのゴミの吸着がひどいですね。誰は無視できるレベルだったし。 かなり厚めに塗っておいたので、ここから先は順調に行くといいなぁ。目で見てわかるプツプツレベル。そして当て板も届かないところは手磨きなんだけど、このフェンダー上部がブツブツすぎやろ。ジャッキアップしておいて大正解でしたね。床から離すことで、作業もしやすくなったし、ゴミの吸着リスクが抑えられました。左手が不器用ですね。次は1500番です。 磨いても表面が白っぽくなるばかりで、この作業は何のためにあるのかわからなくなる。すぐ落ちるけど、相変わらず体が粉まみれになります。ツヤツヤじゃなくて表面ザラザラなのは、コンパウンドでなんとかなるのかね。それともペーパーが甘くてこうなってる右側の垂れまくってたところは、どうなんでしょうね。ほとんど気にならなくなったけど、さてコンパウンド磨きに移りましょう。 アマゾンで買った、なんかのよくわからんバフ、シュアラスターの、銘柄選定リピートなマイクロファイバークロスを念のために4枚。あとは、3M のコンパウンドを2つと、念のために仕上げ用も買ってみました。これでうまいこと言ってくれればいいんですがね。ポンポンポンと出してから、ポンポンポンとしてから、ユインってします。というか今の、完全に出しすぎだと思います。コンパウンドだけで1万円以上したので、 これはもったいないですね。60平方センチに小さじ1杯って言われても、私にはよくわかりません。でもこの伸び具合、うん、うまくいってないことはわかる。はぁ、あ、本当は前3回のコンパウンドの後に。 コーティングまで進めたかったのですが、リアルが忙しすぎて、86を触る時間が取れない、動画時間が8分になりましたし、今晩は京都に行って、桜の試乗をしてくる予定だし、コンパウンド1回目が終わったら、動画は区切らせていただきます。病気が大きくてたくさん出ちゃうが、もっとコンパウンドケチらないとな。ほらこれさ、伸びていかないじゃんか、拭き取ってみても、クリア塗装って感じのツヤツヤにならなくて、柚子肌感と、レトロ感が強い。 引き取りが甘いんですかね白い村っぽくもなってしまいます。まあじっくり考えましょうか。ペーパーの時は簡単にプレスラインの字が出てしまいましたが、バフは曲面にもしっかりフィットしますね。うーん、やっぱりこれダメでしょ。ガンを動かす速度が速すぎた。これが一番の原因かもしれんな。まあ、レトロな感じになっちゃったのなら、それを活かしたセットアップを考えていくまでさ、ホイールやエアロ選びで、全体の印象を整えていきたいですな。うーん。 この白いポツポツ、やっぱり削り足りないのかもしれん。YouTuber 以外の仕事のことで今忙しいので、後で考えますわ。というわけでお疲れ様でした。